今度こそ失敗しないといいですね。どうも、政治いろいろの学部です。日本では新型コロナウイルスワクチンの接種率が人口の 70% 以上に達し、ウィズコロナ戦略にもようやく希望が見えてきたところです。一方で、 呂貿易で散々ドヤ顔だった割に、肝心のワクチン外交では諸外国に完全に出遅れた韓国ですが、ここに来てようやくウィズコロナ戦略にも希望が見え始めているというのです。2021年11月9日付、中央日報からの引用です。飲み薬形態の新型コロナウイルス治療剤が 来年2月から韓国に導入される。疾病管理庁のコ・ジェヨン報道官は8日の中央貿易対策本部会見で、傾向用新型コロナウイルス治療剤導入時期と関連し、韓国政府は40万4千人分の傾向用治療剤確保を決めた。 来年2月から段階的に導入される予定と明らかにした。これまで韓国政府は経口用治療剤について来年1から3月期中に導入するとだけしており、具体的な導入時期が言及されたのは初めてだ。疾病管理庁関係者はこれと関連し、月別供給量があるので2月の1ヶ月に 全て入ってくるということではないが、上半期中に多く導入されるだろう。食品、薬品、安全どころの許可日程を考慮して、導入日程を最大限前倒しできるように協議するだろうと話した。韓国政府は9月にアメリカメルクカンパニーと20万人分、10月にアメリカファイザーと7万人分の 治療剤購入薬官を締結した。MSD、ロシュ、ファイザーなどと残りの13万4千人分に対する追加購入も推進しており、今月中に契約を終える計画だ。二つの薬品の作用方式は完全に違う。ファイザーの治療剤は新型コロナウイルスが増殖するのに必要な酵素、 プロテアーゼを遮断するよう設計された。ファイザーは治療剤がウイルス複製に必須のウイルスの一部を標的にするため、耐性ができないと説明する。メルクの治療剤はリボヌクレオチド類自体で新型コロナウイルスの複製を抑制する。とのことでいかがでしょうか。先進国では 3回目のワクチン接種とともに治療薬をどのタイミングで調達するかという点に関心が集まっています。1日あたりの新規感染者数やワクチン接種率では日本に差をつけられている韓国でもやっと飲み薬輸入のめどが立ち、ムンジェインも内心ほっと一息というところではないでしょうか。ワクチン接種ももちろん大切ですが、 有効な治療薬が輸入されれば、万が一コロナに感染したとしても重症化を抑えられることができますから、医療体制が逼迫するという事態はかなり軽減されるのではないでしょうか。韓国で今回輸入が決まった2種類の飲み薬、MSD のモルヌピラピルとファイザーのパクスロビドはウイルスに働きかけるメカニズムは違うものの、 どちらも感染後の重症化及び死亡の確率を50から 87% 抑える効果が確認されており、コロナ対策の大きな決め手となることは間違いなさそうです。現時点で韓国は、モルヌピラピルを20万人分、パクスロビトを7万人分確保していると公表しており、さらに追加接種分も13万4千人分 調達可能としていますワクチン外交ではみっともない失態を散々演じてしまったムンジェインも軽貿易の面目が立ったというところなのでしょう。しかしながらムンジェイン主導のウィズコロナ戦略については国内の専門家の間でも懸念があるのも事実です。韓国ではウィズコロナ戦略の一環として11月1日から 段階的な行動制限の緩和が打ち出されており現段階で既に飲食店や映画館など多くの商業施設の時短規制が解除され通常営業に戻っています4週間の移行期間の後2週間の評価期間で感染急拡大など大きな問題が見られなければさらなる大規模な制限緩和に踏み切る計画のようです 計画が順調に進めば、12月では屋外でのマスク着用義務を全面的に廃止する方針とのことで、政府としてコロナとの共存共栄戦略に前のめりである姿勢が伺えます。今改めて気づきましたが、韓国では屋外でのマスク着用が義務化されていたんですね。テレビではマスクなしで外を出歩き、 大声で喋ってる若者やお年寄りが映しさされていましたが、すいません、余談でしたね。飲み薬という武器を手に入れ、またしてもドヤ顔のムンジェインですが、感染症や医療の専門家の間では、制限緩和によって新規感染者が大きくリバウンドするのではないかと警告しています。直近のコロナ新規感染者の人数は、 10月20日から25日にかけては、下降傾向に転じたものの、すぐにまた上昇を見せ、11月2日から9日まで2000人を超える日が続いています。新規感染者が未だ4桁なのに、あえて制限緩和に踏み切ることが若干早計であることは、素人の視点から見てもなんとなく想像できますよね。 ワクチン接種や飲み薬確保の道筋が見えてきたとはいえ、足元の感染拡大を放置したまま制限を緩和しても収束はほど遠く、ウィズコロナなど夢物語です。ムンジェインとしては退陣前に無理にでもウィズコロナ戦略を全面的に打ち出し、不評だった k 防疫に何とか格好をつけたいという思いがあるのかもしれません。あるいは、 一日も早く制限を緩和して経済を正常化させなければ一般市民だけでなく大企業すらも倒れかねないという現実的な事情もあるのでしょう。実際韓国では自営業者が他の先進国と比べて多く規制を緩和しないと韓国経済は落ちるところまで本当に落ちてしまいますからね。日本でも塩野義製薬が 新型コロナの経口治療薬開発に全力を注いでおり。年内の供給を目指しています。同じく経口治療薬を開発中のファイザーとはライバル関係になることでしょう。軽貿易と称して、いろいろと手を打っている様子のムンジェインですが。ワクチン外交出遅れの責任を忘れてはいけません。そもそもムンジェインが実際にはハリボテ同然の。 軽防疫にしがみつきワクチン確保をないがしろにしなければ、ここまでコロナ感染の波が長引くことはなかったはずです。あと、韓国はコールドチェーンもずさんだったようで、せっかく確保したワクチンを廃棄せざるを得ない状態に陥ったというのもありましたよね。ワクチンの確保数でも国民を大いに欺いたムンジェイン。飲み薬も、